「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「g e t WALK」「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるさ裁判のラヴスキー」 「君は輝いてく」「いつだろう?」 もうえらいこっちゃにゃ謎のカプセルを終え サイバトロンたちはアンゴルモアカプセルの反応を追ってここ惑星ゴッドブレスにやってきた惑星ゴッドブレスは水と緑に恵まれた平和な星です小型の知的生命体が農業を中心とした幸せな生活を送っていますんあの衛星は随分奇妙な形をしているが。 惑星ゴッドプレスにはあのような衛星はありません。なあいつ っ, たって、現にあそこにあるじゃねえか。じゃあ、あれは何 な, なんだよ<笑>ビッグコンボイ。これは調査する必要があるのではそうだな。ビッグコンボイ。我々は訓練生とはいえ、サイバトロンです。宇宙に異変があれば、調査するのが我々の役目ではないですかおいおい。 そんなに突っ張ってると首が伸びちまうぜロングラックほらほら伸びた伸びたまあまあ長いもの士、仲良く仲良く全然フォホローンなっとらんでスタンピーよし惑星ゴッドブレスの衛星も一応調査しようナビあの衛星に接近するんだ サイバトロンの神なりお前たちに告げるここは神聖なる神の星決して近づいてはならぬあれがサイバトロンの神 アグマトロン様、ご覧いたただけましたか我が魔術を使えばサイバトロンの奴らなどあのように幻の神を見て怯えて落ちていってしまいましたすごいなすごいないつの間にそんな魔術を覚えたセイバーバックお前にできるのは花に化ける手品ぐらいだろう何かつてガルバトロンからメッセージをもらったことがある。 アアンゴルモアエネルギーには無限の可能性があるその力の中には神秘の力もあるとさすがマグマトロン様何でもお見通しでアンゴルモアカプセルには人の心に思うことを現実にする力があるようです惑星ゴッドブレスの住民たちの思う神の姿がこの星を作りサイバトロンの思う姿があのコンボイ姿の神を生み出しました いいから早くカプセルを持って戻ってこいそのことですがマグマトロン様惑星ゴッドプレスの住民たちはオレンジから良質のオイルを作り出しますしかもこの神の星に神が住むと思い込みタダでそのオイルを備えているのですというわけでもう少し様子を見てオイルも一緒にいただいた方がよかろうではカプセルとともに 住民たちからオイルを奪って帰還せよ了解しました惑星ゴッドブレスの引力圏にとらわれたサイバトロンたちは訓練宇宙船ガンホーの修理の間ロングラックとコラーダを惑星の調査に送り込んだいい匂いがすると思ったらすげえオイルの山じゃねえかコラーダ ビーストモードこりゃすげえ超一級品のオイルだぜやめなさい誰のオイルかも分からないのにクラスインみたいな家庭ごと言うなよ落とし物だって一割もらえんだぜあっえっいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやこいつ思い切り噛みつきやがった君は このオイルの持ち主なのかい違うよこのオイルは神様のものなんだい神様神様って、トランスフォーマーの神のことかい違うゴッドブレスの猫神様のことだ惑星ゴッドブレスの住民ミケスは、ある日突然、巨大な神が現れ、神の星を空中に浮かび上がらせた事件のことを話した。 その神様がオイルを全て収めろっていうもんで実のところ村は大変なんだ今まで村のエネルギーは全部オレンジオイルに頼ってたからねというわけなんです、ね、ビッグコンボインおかしいな同じ神と名乗りながらゴッドブレスの住民と私たちの見た神が違うとは私もそう思います これには何か陰謀の匂いが正体探るには面倒だがあの神の星とやらに渡るほかなさそうだぜ。 ににって神の星に潜入しよう行くぞ潜入…だって何があるかわからねえんだぜ困っている惑星の人々が大勢いるんだぞ放ってはおけない お, おい誘導せ行っちまったよホラーナお前もロングラックと一緒に行ってくれ。 気乗りやしねえななそう言わずににらオルイ混じって変な奴らが登って変がハハハハ また一発驚かしてやるかなんてことないただの島じゃねえか気をつけろどこから見張られているかわからないぞったくそんなに年中気をつけてたら疲れちまってしょうがないぜまあここは一つオイルでもいただくとするか お何だあれは出たああいつは待てコラーダなんでだむやみに飛び出すな耐えるんだ今出たら狙い撃ちだとだってあれはただの目の錯覚だろ じゃねえのか本物だおいこのままじゃ踏みつぶされちまうぜ敵はきっと俺たちの考えを読めるに違いないそしてそれをもとにして巨大な実態を作り出す力があるんだ説明してる間に戦った方がよくない神は心の中に宿るものあんな巨人は実在しないって考えるんだコラだそんな急に考えられねえよ だったら何も考えるな心を無にしろそんなの余計難しいぜああそんな 言った通りだろうコラーダー恐れる必要はないおめえだってビビってたじゃねえかよゴッドブレス星人には巨大な猫神に見え俺たちにはトランスフォーマーの神に見えたいわば実体を持たない幻だったんだ誰がそんなことをんなんだありゃ 変身<笑>よく気づいたな、お前たち機械の花じゃ、チ々だって逃げていくよなるほどなサイバトロンの中にも、少しはできるやつがいたらしいなお前の後ろにあるのは、アンゴルモアカプセルだなもらうぜそうはいくかこいつは神をも作るすんげえお宝なんだ お前たちには渡せねえ。マグマトロバ、回収をお願いします。早く。アンゴルマンカプセルを持ったままでは回収できないんだよ。セイバーバック。自力で五戦まで帰ってこい。 そ, それがちょっと厄介なサなバトロのともに追いかけられているんでよし援軍を送ってやるみんなゴッドブラスの神の星へ飛べさまやかしすぎじゃないのうるさい は, はいみんなまとめて転送するよおう ご苦労だったな、セイバーバック。アンゴルモアカプセルは私が預かろう。ふざけるなよこれは俺が、直接マグマトロン様に渡すんだお前、手柄を横取りするつもりか私がそんなつまらない心を持っていると思うのか思う何？<笑>う<ー>ん<笑>そんなことより、あいつらやっつけちゃおうよ、ガエルダッド。 そうだそうだ私は手柄などに興味はない戦いこそ我が生きがい、うん、<笑>今のうちにマグマトロン様にカプセルを届けるとするかよいしょっとそうはさせないぞあっ させるか 確かにいただいたよこのバカ者ども何をやっているかこれヤバいマグマトロン様に何と言えばいいかくそ、サイバトロンねみんなよくやった帰還しろ逃月か、かビッグキャロンゴー ちゃんと受け止めなかったんだスリングすすまんスリングのせいにするなお前のミスじゃないか何もとはといえばお前がしっかりしていないからだなんだとお前こそうんままずい忘れたのかお前たちその星は アンゴルモアカプセルの力によって空中に浮かんでいたのだマグマトロン様、我々を回収してくださいじゃあ回収してやるよ全員スタンバイ俺はどうなるんだ一人だけ追い出かないでくれ 神の星はアンゴルモアカプセルの力により惑星ゴッドブレスに軟着陸したのだった。 こうしてサイバトロンたちによって取り戻されたオレンジオイルは惑星ゴッドブレスの村に返されたおかげで村に昔のような平和が戻りましたありがとうございましたそれはよかった何よりだえっ誰かに頼ろうとする心が アンゴルモアカプセルに反応して間違った神を生み出してしまったのだ人事を尽くして天命を待つという言葉もある誰かに頼る前に自分で努力をしろということだわかりました三角を耳に使って頑張りますみんなも心して聞くんだぞヤリさまたつまらない説教をしてしまった ししかしビッグコンボイはなかなかいい話をしてくれるコラーダオイルばっかり飲んでないでちゃんと胸に刻み込めよあのなずっと気になってんだけどさお前のそのクラスインみたいな人を見下ろしたものの言い方はやめてくれないかな俺いつお前を見下ろした今見下ろしてるじゃねえかよ